ははいいいおはようございござざまますすラスカで先日ですねあのちょっと僕の動画の方でフリーターになりますと、まあ、報告させていただいた動画があったと思うんですけれどもそのね動画の内容でお話ししましたメイヤシンクさんで本日というかまあおとといからか 計3 3日日間働いいいいいてててきまままししたただだ目終了して賄いをいただく予定でございます今回ね、働かせてもらった記念というか、初日からね、販売していました、限定の味噌ラーメンと、デフォルトのラーメンと混ぜそば、計3倍ほどね、まかないでいただいていこうと思います。やっぱこんなにまかない食う人間だったらちょっと雇わないけどね、あれだったらね。まあ3日間、働いてきたご褒美ということで、本日はね、麺屋新規さんのメニュー3倍ほどいただいていこうと思います。 はいただきますよいしょちょっとねこの日のために頑張ってまいりましたよいしょ、えー、まず一杯目こちら通常のラーメンでございますねプラスアルファでこちらの生卵もダブルでいただきました、えー、ちょっとね早速出来たてのうちにいただきたいと思いますいただきますまずこちらのスープで うんあーうま い, やうま い,、うん、うまい働いたあのラーメンうめー<笑>めちゃくちゃうまいっす<笑>やっぱりねシンクさんのスープはもう本当に肉感も骨感もしっかりあってねこの動物系のうまみめちゃめちゃ入ってるしなおかつうまみが濃いのに醤油の代わりもしっかりするのでマジ、ま、うまいっす うん、そしたらちょっと豚肉がすごい豚肉はねとんでもないですいただきますうん 今回一切豚増ししてないんでマジでね営業中もその豚入れすぎじゃないですかって僕が心配になるぐらい全部のラーメンにねめちゃめちゃ豚入ってます<笑>うんうまっじゃあちょっと麺いっちゃいましょうかいやーこれだよなーいいしょいただきます うんうんめうんああうんちょっとこれにんにくも混ぜさせていただいて。 うんうん、め<笑>このために働いてましたマジで<笑>うまい頑張った買いしかないですねこれ今日はで3日間働いてたんですけど今日だけしかまかない食べてないんですよ最初の1日2日目は食べてないので、ね、体に染み渡る ちょっとね、せっかくいただいたんで生卵にもつけていきたいと思いますもうこんな感じっすよやっばいでしょこれいただきます う, ーんうんうんうめえ<笑>うまいやっぱねこの二郎系のまあ醤油のねラーメンはもう生卵は最高に合いますね とということで、まかない1杯目のラーメンですねこんな感じでしっかりと完食させていただきましたお久しぶりということで、えー、2杯目のまかないでございますこれ、ね、混ぜそばでございますプラスアルファでこちらね燻製の味玉もいただきましたので、えー、早速ねいただいこうと思いますいただきますでまぜそばのね、トッピングなんですけれどもフライドオニオンにから揚げガリマヨにかつお節でございます でね、油とかもちろんにんにくも乗っておりますねこれ混ぜそばなんでもう全部ね一気に混ぜちゃいましょうよいしょうーわーよいしょみな皆さんこれどうでしょうかこちらの麺めっちゃうまそうこれ正直今日営業してて まあ、いろんなメニューこう食べたくなったんですけど、うん、やっぱ一番これやられますね見てると見栄えがね自分で言っちゃうけど<笑>ちょっとこれうわ い, いただきますうんうめえ<笑> しょうの感じと背脂の甘みとそこに加わってこのブラックペッパーねこれのね切れがめちゃめちゃいいですうんじゃ、うん、ねここに追加で卓上の ソウガラシ入れていきますよっうわっうますう<笑>今日はあの、働いた後なんであんまり喋ゃらなくていいっすか死に渡りすぎてもう今日喋る元気がないですね<笑> うめえなあみたいな<笑>。<笑> 燻製玉も中に入れれましてでこれね、表面に燻製の香りがしっかりついているのでこのスープとかこの丼の中に入れるとそのね、香りとか味も移ってまたね、一味変わった美味しい一杯になるんで皆様もね、ぜひ、ね、お試しください。 でそばも完食でございますごちそうさまでしたありがとうございますはいお待たせしましたありがとうございますうわき来た年間の味噌です<笑>ということで、えー、まかない3杯目ラストはですね味噌でございます僕食べたことないのに100杯以上作ったからねこの味噌<笑>いやもうね待ち望んだ一瞬でございますしつらつく いただきます。ちょっとこのスープからですね。うん、まい。うまいすみぞ<笑><笑>。ありがとうございます。<笑>今日語彙力全然なくない。<笑>いやもう、もう、<笑>もう語彙力ない。<笑><笑>いや、うーまい。 うま い, うまい<笑>でも生姜とかとかにんにくのねガッツンとした香りもあるんでこれはね一回食べたらハマると思いますいいよいしょ<笑>豚がすげえよいしょいいよいしょ、えー、そしたら麺いただきます めっちゃ麺合うじゃんこれ。<笑>うまあ味噌の香りと小麦の香りの相性が良すぎる。うんうん。スープだけ飲むと案外ねちょっと濃いかなって思うんですけど、麺と一緒に食べるとちょうどいいんですよ。やっぱねこんだけスープに抗議力ないと。 麺に負けちゃうみたいで両方一緒に食べた時のバランス感とかがね半端じゃない、うん、まっ食べ始めは結構味噌の香りとかニンニクの香りの方が強かったんですけど食べ進めるごとに生姜うがの、ね、香りが立ってきますね そしたらね味噌のトッピングにはこの唐揚げとしびれというまあ結構ね高めの山椒が入ってるらしいんですけどこれもね一気にスープに混ぜて辛みとしびれをプラスしていきましょう。 ししびびれれめっちゃうままいいですすねしびれ合いますよね合よこれやっぱ、まあ、新鮮なものっていうかもちろん値段もある程度貼る山椒使ってるじゃないですか新鮮なものにしかないそのかん系みたいな爽やかさもあってなんかこれがその味噌のこってり感とめちゃめちゃ合いますねうんー うますぎてあのダブルで生卵をいただいたのに忘れて<笑>うんそしたらねこちらは最後の一押しでございますああうん。あああああああああああああああああああああ ということでね、えー、ただいま3倍ほどまガないいただいてきましたが、もちろんね、醤油も混ぜそろも食べたことはあるので、めちゃめちゃ美味しいのは知っているんですけれども、味噌ラーメンもね、とんでもなく美味しかったです。 まあ、ただねねちょっとね動画の公開もすぐってにもいかなかったりとかしてまあちょっとね限定販売の期日がいつまでっていうのは未定なんですけども公開後にもねまあもちろん販売はしてると思いますのでこちらのね味噌気になった方はぜひ食べに来てみてくださいただちょっと時間が経ってしまうとえその販売終了ってこともあり得るのでもしねこの寝具さんに味噌ラーメン食べに来る前に 一度ねツイッターの方で情報を確認していただけると確実かなと思いますで改めましてですねこ、えー、この3日間営業中にですねいらっしゃっていただいたお客様ありがとうございましたまた今後もね同じような活動をしていければと思いますのでお時間がある方はぜひ食べに来てみてくださいもちろんこのね麺やシンクさんもうまいラーメン絶対に食べに来てみてくださいいやすいませんありがとうございました改めてありがとうございます最高の3日間でした<笑><ら><笑>もういい経験ができましたありがとうございま す, <笑> と, います<笑>ということで